次に西部船橋店、ロフター跡地について質問します。前回の質疑でロフター跡地は2つのオフィスビルを2棟2つのオフィスビルを建設予定との話でありました。9月1日に現地に建設工事のお知らせが提示されました。2棟とも今年12月に工事着工し、南側のサウス島は来年に2022年12月完成、北側のノース島は再来年の2023年2月完成とのことです。 そしていよいよ西部本体の解体工事の申請が出されたようであり、重通路閉鎖の張り紙が出されていました。申請はいつで出たのでしょうか解体工事の後期はいつまででしょうか建築部長。 お答えします。まず建築物の解体工事につきましては、主にコンクリートやアスファルトなど特定建設資材の分別解体や再資源化の観点から、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法に基づく届出が義務付けられております。西部船橋店跡地につきましては、令和3年8月20日に届出がされており、工事期間の予定といたしましては、 令和三年九月二日から。令和六年九月三十日と記載されております。以上でございます。朝倉幹治議員。 今年九月二日から、え令和六年、二0二十四年の九月三十日までの三年余にわたる大掛かりの解体工事とのことであります。あらゆる意味で工事中の安全対策の徹底をお願いいたします。西部跡地本体に接する周辺道路、西部本体側の東側、船橋駅の車砲側に、い、い、い、入り口に至る歩行者道線、また西側、旧六トに面した側の曲線の歩道に関して十分な歩行者、 道線、歩行者、で空間を確保すべきだと思いますが、どのような対策がなされるんでしょうか。道路部長お答えします。西武船橋店 土地の解体工事ににる保証歩行者動線についてですがこの工事は建物の解体工事でありますので、建物の外側に足場や仮囲いが設置されます。このことにより、建物敷地内の通路は通行できなくなりますが、佐保入口から都市計画道路341号線交差点までの駅前広場の歩行スペースにつきましては、 現状のフラワーポットを別し、充電と同じ広さのスペースを確保いたします。また、建物南側の歩道につきましても、歩行者がすれ違い通行できるよう、歩行者スペースを確保いたします。 浅倉みけはる議員。西部跡地については、前から跡地利用に関して市民の市の公共的な利用に貢献する開発の可能性の協議を続けてほしいと要望しております。解体後の跡地利用に関して相手方から提案は出されているんでしょうか。またどのような話し合いが行われているんでしょうか。都市計画部長。 お答えいたします。え、西部船橋、え、失礼いたしました。西武船橋店解体後の跡地利用につきましては、市といたしましても、町にさらなる活気をもたらし、市民に親しまれる施設が整備されることを望んでおりますので、駅前のにぎわい創出や、回遊性向上に向けた施設等の整備について、 配慮いただくよう事業者に求めているところでございます。まあ、現在、えー、事業者から、えー、素案を、えー、提案いただき、協議を行っているところでございます。以上でございます。 朝倉みきはる議員。跡地利用の草案は、現時点ではまだ総案の段階なんで出せないという話でしたので、あの、指示に公表できる段階になってきたら、また公表をお願いいたします。